先日のデジタルイベントでタイトルアップデートの予定を発表させていただきましたが、4月末のアップデートでは特定のクエストをクリア後にハンターランクが解放されるようになります。解放した後は、里クエストや集会所クエストをクリアすることで、ハンターランクポイントを獲得や蓄積できるようになります。蓄積したハンターランクポイントに応じて、ハンターランクが上層いたします。 ハンターランクを上げていくことで追加されたモンスターのクエストに挑むことができるようになります。また、えー、時期は確定していませんが、その次のアップデートでも、えーまあ、モンスターの追加に加えてエンディングも追加する予定です。えっと、百竜夜行。まぁ、あえー、今回、えー、ゲームのテーマとして、まあ和やアジアテイストところから、まあその日本の妖怪、 を モ, モンスターとかちょっと作っていったんですけど、まあ、その中で、えーまあ、日本の昔から伝わる、まあ、絵巻物に、まあ、百, 百鬼夜行というような、まあ、妖怪が、えー、要は徘徊するような、まあ、そういうふうな、えー、昔ながらの絵みたいなのがま あ, あるんですけど、まあ、そこをモチーフに、えーまあ、そこヒントにか、えー、と今回の百竜夜行という、えー、ゲームモードを、えー、考えましたと。 まあ、え今回まあ百竜夜行と何にふさわしいって言ったらあれですけどまあ通常のクエストよりもより多くのモンスターをまあ登場させた上でまあそれらを次々とまあえ撃退えするようなまあそういったちょっと派手で気持ちよいえーゲームモードっていうのをえそこからちょっとえ考えていったわけなんですけどやはりまあえ通常のクエストとは違ってまあより多くのモンスターを出さないといけない。 この面でまあやはり処理、えー、の面だったりとかそういうところで一番、えー、時間をかけて、えー、制作はしていきましたまあやっぱり当初とかは、えー、何十体も出せるかってところからまあ実際にちょっと、えー、検証していった感じでまたどれだけの数とか、えー、次々やってくるのかみたいなのは、えー、実際のゲームを触っていただけたらと思いますが、えー、そういった面で。えー まあ、今の形の百流夜行にえ落ち着いた感じになりますはい、えー、実は百流夜行もいろいろなその先ほどお伝えしたように検証というのは知っていった中でもそのゲームモードっていうのも実はえ何回か作り直してえいまして、まあ、最終的にちょっと今の形になるわけなんですが各施設まあを使いながらまあモンスターを撃退していくだけではなくそのクエストの中で えーまあ、モンスターハンターなので自分が、えー、所持している武器も、えー、使いつつ、まあ、その武器と兵器を、えー、使いながら撃退していくっていうような、まあ、そのクエスト内のサイクルっていうんですかね、えーまあ、そういったところをちょっと、えー、一つの起点として遊んでいっていただければと思っております。まあ、いかにそれを、えー、うまく えー、流れを、えー、見切るかみたいなところが一つの、えー、ポイントにもなるかなと思いますので、はい、そういったところを、えー、見ていただければと思っております。えー、一人用でも、えー、百竜クエストを、えー、十分に遊んでもらう形で、えー、調整しております。具体的に言うと、えー、通常のクエストと同じく、えー、人数による何、えー、度の調整っても起こって 行っておりまして、まあそれ以外にもあのゲームの仕組みとして、えーまあ、クリア目標以外にもサブクエストみたいな、えー、小さな目標っていうのが、えー、複数、えー、百竜夜行のクエスト内には設定されておりまして、まあ、そのクエストを一つでもクリアすれば、えー、クエスト自体は、えー、途中でクリアするあできるみたいな形なそれで、えー、クエストの方 まあ、簡単にクリアすることもできますしより、えー、やり込みたいというユーザーに関しては、えー、そういったサブクエストを、まあ、複数クリアして、まあ、コンプって言ったらあれですけど、えー、コンプしつつ、えー、最後の、えー、100リのクエスト自体も全てこなすと、まあ、それによってまた評価というのが、えー、ランクで、えー、評価されますので、えーまあ、それによってプレイヤーの腕というか えー、やり込み度みたいなのも、えー、そこで、えー、まあ測れるというか、えー、いうようなモードになっていますので是非、まあ、ちょっと1、えー、人でもやっていただいたり、えー、複数人数でやって、まあ、いろいろクエストをこなしてもらうっていうのもよ い, いかなと思っております。 えー、と百竜夜行クエストをクリアすることで、えー、特別な報酬みたいなのがもらえます、まあ、その、えー、報酬とか素材ですね、えー、素材を使って、えー、っと新しく、えーまあ、特殊な強化といいますか、えー、そういったことができたり、えー、物を付けられたりとか、えー、するようになっておりますので、まあえー、百竜夜行の方もちょっと遊んで、えー、プレイしていっていただければと思います と、プレイヤーとの駆け引きの部分も大事ではあるんですが、まず一番最初に、モンスター独自 の, そのデザインと、まあ ゲーム性の部分がまあ面白くというかまあ個性的でないとやはりダメなのでまずそういった部分をネタ出しというかを出していきますとで、まあ、その上で実際にーゲームというかあの動きだったりとかまあそういったものを考えていく上で先ほどのまあプレイヤーのアクションに紐づいたものと実際まあ駆け引きが行えるような遊び いいうのを、えー、具体的にに考えていく、えー、形になりますまた、えー、それまあ、そこまで言うと機上の上でのあの作り物になるんでまあ、それらを、えー、実際のまあ、アニメーションというか動きをつけたりとか、えー、エフェクトをつけたりとか、えー、していく上で、まあ、実際にゲーム上で動かしていきながらプレイヤーの動きに、えー、対応するというか、まあ、プレイヤーがより、えー 遊ぶ上で、えー、攻略みたいなものを感じ取れる、えー、要素っていうのを、えー、詰めていくような感じになります。はい そうです、ね、えー、っと今作、えーまあ、具体的な例を挙げるとして、まあ、プレイヤーのアクション、えー、の部分で「かけり虫」えー、っていう、えー、遊びを導入したんですけど、まあ、従来のモンスターハンターのアクションにプラスして、まあ、今回の「ライズ独自の、まあ、遊びっていうのを、まあ、何かしら、えー、追加しようとか、まあえー、足すことで、えーまあ、従来のモンスターハンターをより、えー、違った形のアクションゲームにしたかったってい思いが、まあはえー、一つあります。 まあその中でその、えー、なんですかねかけり虫というか、まあえー、ワイヤーを使ったアクションみたいなものっていうのをちょっと、えー、企画マンと共にちょっと話をしてたんですけどまあ従来、えー、のワイヤーアクションみたいなものだとやはり何かしら壁だったりとか、えー、ものがないと、えー、アクションっていうのは、えー、起こさなかったりとかするんですが、まあ、モンスターハンターの、えーまあ、この独自の世界というか世界観 をう、えー、うまく使うことで、まあ、そのワイヤーの先に、えー、虫が、えー、一緒についてくれるみたいな、えー、設定に落とし込むことでよりそのなんで、ね、ワイヤーアクションっていうの、まあ従来と違った形で、まあえー、いつでも本当にどこでも出せるような、えー、アクションに、えー、として、まあえー、生まれ変わることができたというのが一つ、まあ そ, えーまあ、そこから、えー、今作での、えー、シームレスねステージ まあ、フィールですねのところを、えー、よりいろいろとこう駆け回ることができるような、えー、ことができたりだったとか、まあ、モンスターとの立ち回りで、まあえー、今まで平面だけの遊びが、えー、主であったんですけど、えー、またジャンプ軌道というか、まあ、そういったものを使った、ね、遊びっていうのが、えー、今作、えー、実現することができたという形になります。 はいえー、そうですね、えー、やはり、えー、今作作った中で思いが、えー、思い深いのが「マガイマガド」になりますまあメインモンスターというだけはといえばやっぱり、えー、初期から時間をかけて作っていたところがあるのではい。そうですねえー、っと「復活モンスター」の中では、まあえー、今回発表されましたが「人王雅」がええ 一番お気に入りです。まあこの人形がも、えー、僕の過去、えー、携わっていたタイトルの方で、えー、作っていて、まあとても時間をかけたモンスターになるので、まあ思い入れ深い、えー、モンスターになっております。<音楽>えー、っと今作で言うと、首領ブエとヘビーボウガンになります。あというのはちょっと。えー それ2つの武器を使って主にまあ調整とかにも参加してたっていうのが<笑>あるのでまあやっぱり数が多いんで1人でまあプレイヤー担当が全て見切るっていうのが難しかったりとかするのでまあそれぞれちょっとえ何かの企画マンにまあ武器を持ってもらったりとかしてでまあそれぞれでえ意見を出し合うみたいなことをしてた中で僕が使っていた武器がまあその2つだったので、はい。 そうですねえっ、ー、と今作で言うと四、えー、つ見窓のデザインとか武器のデザインだと、えー、好きですね、はい、ちょっとまあえー、防具とかもミリタリー色強いようなものだったりとかするんですけど、まあ、水に絡んだ要素のデザインのものになったりとかして、まあ、こう結構武器の名称とかも変わった感じ のものになってたりとかするのでまあそこらへんが結構お気に入りだったりします<音楽>えっとそうですね、えー、今作では里の方で聴ける、えー、神羅払い歌という、えー、曲が、えー、一番気に入っております、えー、キャラクターの、えー、受付上の、えー、日の絵 佐、ま、藤、あの受付所なんですけどがえ歌っているテーマまあそちらの方がえ今回まあテーマ曲みたいな感じでえ扱ってたりとかしてますのでまあえ実際ゲーム制作中とかも幾度もえ聞いたりとかしている感じになります。またちょっとえこの曲なんですけどまあえその他英雄の証とかも含めてえ先行廃止でもうすでに、えー 曲の方がダウンロードできるようになっておりますので、ぜひともまだ聞かれてない方がおられましたら、そちらから手に入れていただいて、聞くことができますので、ぜひ発売まで、そういったものを聞いていただいて、お楽しみお待ちいただければと思います。はい。はいえー、そうですね、えー。なかなかユニークな質問だとは思うんですが、 やっぱりちょっと今作、まあえー、作った「カムラサトが最近の中ではやっぱり思い深い、えー、形でなっているので一度ちょっと住んでみたいとは思いはしますね、まあ、百竜夜行がちょっと襲ってきたりとか、えー、しているのでちょっとどうなるかわからないですがまあ頼もしいこう仲間たちが、えー、いるの で, でしもそういったところではちょっとええあとうん お団いしそうなものもあるんでねちょっと思いました、はい、そうですねさすがに今はまだ発売してないんで、えー、仕事で、まあ「モンスタンダーハンター」をずっと、まあ、プレイしてる形にはなるんですけどまあ、えー、従来とか、まあ、過去も発売されたらやっぱり、えー、発売当日だったりとか、えー、それ以降とかも、えー 昼休みだったりとか仕事が終わった後は、えー、ミーティングルームだったりとか、まあえー、近くに集まってみんなでクエストに行ったりとか、まあ、そういった 形で、まあ、自分たたちの作っっゲームってていいうすすごい遊んだりとかしてますねもうやっぱり中には、えー、自分が作ったゲームだけどさらにこう数百時間遊んでるような、えー、スタッフもいたりとかするのでやっぱり、えー、そういった意味では、まあ、自分たちで作ったゲームだけどまあそういったやりごたえのある、えー、ものが、えー、できたんじゃないかなと、えー を見ております今回はまあそんなに遊べるような形に、えー、なればいいかなと思っておりますので、はいえー、とそうですね今作、まあ、フィールドが、えー、シームレスになったところで、まあ、本当に駆けり虫を使ったり、えー、することでいろんな場所を一揆できることができるのが、まあ、一つの特徴になっております。まあえー、そういっっったところで、まあ、フィールドを駆け巡ってもらって でまあえー、自分なりのこう最短の攻略ルートというか、まあ、そういったものをまあいくつも、えー、見つけてもらったりとか、まあ、探してもらう楽しみっていうのはとてもあるかなと思っておりますので、えーまあえー、一つだけじゃないこう攻略の仕方っていうんですかね、えー、いろいろと。 こう環境生物だったりとかまあその他、えー、隠されたものをこう見つけつつ、えー、クエストっていうか、まあえー、フィールドの探索を、えー、楽しんでいただければと思っております。えー、といった形で、まあ、発売までもあと1ヶ月、えー、もう切った形になりますの で,、えーそうですね、体験版の方、えー、遊びつつ、えー 発売の方楽しみにお待ちいただければと思いますので引き続き「モンスターハンターライズ」の方よろしくお願いいたします。本日はどううもありがとうございました